ステップ2、実験。ステップ1では、光程物理 学, 学が問題になる と, と言ってたんですけれども、このステップでは、それを一つのエクスペリメントを説明したいと思います。まずは、平成的にはそれが計算、説明したいんですけれども、金属には光が当たると、電子が放射するでしょう。 まあ、これが前から知られている効果なんですけれども、これが光が吸収されて、そしてそのエネルギーが電子 に, にはこう転送して、そしてその電子が出てくるでしょう、放射されるでしょう。そしてそれがまあ、光点の電磁気学、マックスワル方程式を使って、それがまあ、 形成的には大丈夫なんですが、定量的にはどうなるでしょういくつかのことは計算できるようにはしたいんですが、まずはその電子のエネルギー、それから光の周波数なんですが、そしてこれの照度光の照度の関係を計算したいと思うんでしょう。そして 放射する時間が計算できるようにしたい。そしてこれがヘルツの実験なんですが、ヘルツさんの実験は1887年です。ヘルツがこの前にはマックスウェルの予測としては、それがマックスウェル方程式によると、光が電磁波との証明の実験を行いましたが、今回のよには別の実験です。 そしてこれがまあ真空管なんですが、右側にはこのプレートがエンベッターなんです。そして左側がコレクター。そしてこの右か ら, から左には電子が通る場合があるんですけれども、そうするとこれが電流になるんですね。その電流がこの A のところにはその ア, ンペルミートアンペルで測定するんです。そして これが左右には電圧をつけるんですけれども、それが V と呼びましょう。そして、外から光を入れるんですが、その光がこのプレートに当たって、電流がどのくらい変わるのでしょう。そして、この光の波長と衝動と、この電圧がその3つのパラメータには交換できるようになるんですね。そして、効果としては、 この電圧によると、電子画が右から左の方には加速されてるんですが、その加速によってその電流の量が変わります。そして逆の方に電圧つけると、その加 速, 加速のサインが逆の方向になるんですが、右から放射されている電子画が、まあ、あるところまで進んで、 そしてその加速でだんだん ゆ, ゆっくりになって、そして戻る場合にはなるんですね。そうすると、ちゃんとした右から左に行く電流 が, が, がなくなるんでしょう。そしてそれ が, が, それ が, が止まるかことによって、それが計算できるようにしたいと思います。そしてそれがまあ、あの実験としては、 定性的にはこの図になるんですけれども、こっちの場合には電圧の軸なんですが、そしてまあいくつかの例としては衝動が変わります。そしてまずは電圧上がると、とその current が, が、その電流が、ががまあ、あるリミットまで上がるでしょう。それが制限されているなんですが。そして、 その衝動、その光の強さ が, が, が変わる と, と、その制限されるリミットも上がるんでしょう。そして、反対の方向の電圧をつける と, と、それがあの電流下がります。そして、あるところには そ, れその電流が止まります。そのストッピング・ボォルテージ、その電流が止まる電圧なんですが、それ が, が VS と呼びましょう。 は S はストップですね。さて、それが、まあ、あの、電子はもちろんそれがエネルギーを持ってるんですけれども、それが運動エネルギーなんですが、それが、まあ、分, 分布があるんですが、それが、まあ、ある電子が高い運 動, 量運動エネルギーを持って、ある電子がもっと低いと運動エネルギーを持ってるんでしょう。そして、それの、 マックスマムの場合には計算したいと思います。そして、そうすると、まあ、そっちか右側から、と、電子 が, が飛んできて、だんだんゆっくりになる と, と、ちょうどその左のプレートに当たると、それが電流のプラスになるんですが、それが、まあ、あの、例えば、普通の例で言うと、例えば、 人がトランプリンで飛んでるんですけれども、そのトランプリンの上でだんだん高く飛んで、飛ぶんですけれども、ちょうどそれが天井に当たる、ちょうど天井が触りたいとかね、そのぐらいのエネルギーには、と同じ数式ぐらいにはなるんですね。そして、その電子がちょうどその左プレートには当たるようにはしたいんです。そうすると、 この K が運動エネルギーなんですけれども、この U がポテンシャルエネルギーになって、そうすると、この数式にな る, なるんですね。そうすると、Kmax=E はその電子 の, の, の電荷 な, なんですけれども、その e かける delta v s この VS がストッピング・ボォルテージになります。そして、これが、まあ、 概念としてになっているんですけれども、次のステップにはそれの問題を述べたいと思います。